ハ イ, バーイブ今週ですおはようございますポルトガル最終日がやってまいりました今回はですね仲間たちと一緒にポルトガルの観光名所あとインスタ映えスポットを皆さんにご案内しようと思います大まかに今回お伝えするのはポルトガル発祥のスイーツとろりおいしいエッグタルト綺麗な街並みとインスタ映えするケーブルカーを皆さんにご案内したいと思います今から何をしからない 今日の調子はなオケどんな感じですか絶好調です駅に行ってみましょうかンンいやそれにしても今日のリスボンはめちゃくちゃ快晴ですよ危なっ一回、一回座った方がいいですよ正しいやり方ちょっとみんな教えて正しいのは初めてですよ<笑>こうやってやったら絶対楽待ってこれ詰まったぁ詰まったオッケー取れたぁヨも引っかかりそうじゃねえか<笑>おぉ通った通った ごめんマジで重すぎるこれ<笑><笑>いい天気ロ<笑><笑><笑><笑>ケットが一番可能性高いんじゃない 捨ててていいっっレストがあったたりやいい、ね、いいもうなん<笑>ちょっと俺は。 いい天気。何<笑>これ？ないねね、何？中井だよ待っ一番？一番。何一番？いやこちらがリベラル市場です。早速ちょっとお腹空いたんで中に入っていきまーす。リベイ ラ, 市 場,、ね、ベイラ市場ね。結構なら一番って聞い た, い ら, いたい、ねね、ら。 このイメージあったけど、室内ってた、うん、まあ、めっちゃ人が俺、うん、見てるこれこれ、日本で見たことないのがたくさんあるね。申し訳ないってけど、はいはいはい、お金持ってないってった い,、はいはい、いいそれもクレジットもないから、あれなのそうそうそう、い, い, いや俺一人でコードカード行ってみてるよね<笑>ごめんなさい、これしっかりお借りしましたんで、<笑>絶対返します<笑> Hello,、uh, can I get the tabula? Yes, sir. For、yep. 17? For 17, alright. l Obrigado. Which restaurant h、uh, a、uh, s e g g t a r t I want to eat egg tarts. a r t Yeah. m a n t e r i a I'm sorry. Can I get the、uh, egg t a r t One?、Uh, one, please. Only one, are you sure? じゃあー、okay. 3ンース you. Nice、day. 魅惑のとろりエッグタルトを手に入れました生ハムチーズこれどうやって生ハムチーズ食べるか分かる やばっ、おかんの上に挟んで、絶対いチーズの味が変、なんこれ、深いドクドクドク。めっちゃ深い、深い、なんかごめん、えらいパロパロとか言うけど、<笑>絶対にこれ、喉が渇く。 お酒がいるお酒のおつまみに最高多分ワインに合いそうです、ねうん、<笑>私は、ね、オクトパスホットドッグを注文しました<笑>うまい<笑><笑>ポルトガルは多分ね海産物結構有名なんでビールに合いますおビールに合う 世界遺産の一つ、ジェロニモス修道院に来ています。このスタンドガラス、めちゃくちゃ光を通して、綺麗に映ってますよ。中はすごく涼しくて、豪華絢爛。 中の人たちも皆さん写真を撮ってました観光客がほとんどで一部写真撮影の禁止エリアはあったんですけどゴールドとかであれただね俺のお金払ってないよねあただで入場料無料で皆さん入ることできますよじゃあ続いてベレンの塔をお送りしますもうすぐ近くにありますめちゃくちゃ綺麗ですねこれ これはあの世界遺産でバスコダガマが世界一周をしたことを記念に建てられたそうですこっちじゃないですね。あ違うこれじゃない？こっちこっちっすね、ああこっち？こちらが本物のベレンの塔になります。この塔は大昔このなんか川を渡る船をなんかあそこから見張ってたそうです。あれはなんか大航海時代のこういろんな大陸を発見した人たちのあれどうぞ。 未知なる世界を追いい求めたた開拓者みなんかバスコ・ダ・ガマとか、はい、は, いはい。フランシスコ・ザビエルとかはなんかあザビちゃんね。はいたそういう勇者たちを称えたモニュメントそうですだから発見のモニュメント新しい発見があるけんねでで外に行くと向こうにちょっと飛びましょうか、はいはい、せーのはい到着しました<笑>皆さんこれやっぱザビエルカットザビちゃんカットが当時流行ってたんでしょうねザビエルハゲですけどね そそうそうでもハゲでありながらもザビカットや本当にそうそうあれザビエルカットで確立しとったっけ BGM いらんじゃない多分ねこの動画多分 BGM いらんよ<笑>ここが最後のポルトガルの世界遺産になりますこれれからら私たちはさらに異国情緒あふれる ケーブルカーとか、あと街並み、長めのいい展望台に、えー、行きます、かなりあの細かい彫刻がとても印象的でした、でも結構、大人な感じをね、若い子楽しめると、まあまあまあ、歴史の勉強になるし、世界遺産ということで市内を歩いてるんですけど、ポルトガルはめちゃくちゃ坂が多いです、どこでんかんで長崎みたいな感じですね。あとめっちゃゃおしゃれ いろんな建物が薄い淡い色でとても綺麗で至る所にグラフィティが書かれてあります続いてリスボンのケーブルカーの駅に到着しましたすごい列です多分一般市民の人じゃないよねほぼ多分観光客で可愛らしいケーブルカーを見にこれだけ人が集まっています今車内に乗ったんですけどもかなりの人混みで外側の写真はこちらになります もう人と人の間に今立っている状態で、かなりレトロ感あふれる車内ですケーブルカーの線路上には、インスタ映えスポット、このケーブルカーのナイスショットをめがけて、たくさんの人が待ち構えてます。わきれいめっちゃきれい テーブルカーが走ってます。マジお俺のところめっちゃ暑かったっけどね。エスボンの中心地を一望できる展望台。うわーこれめっちゃ綺麗。 ポルトガルお疲れ様ということでじゃあポルトガル最後の夜に乾杯、ね。ポルトガルの伝統的そして家庭的な料理バカリアウアプラスいただきたいと思いますポルトガルのレストランとかはこういった下町の庶民的なレストランがめっちゃ安くて観光客用の 結構ゴージャスなやつはめっちゃ高いみたいですよ。い, よいやじゃ、いただきます。味はなんかチャーハンっぽいね。<笑>美味しいチャーハンのご飯なし卵炒め。味薄め、優しいね味。 近くに渡っっててポルルトガルの観光地を巡っていきました大体の主要なポイントは押さえたんじゃないでしょうか一言でねこのポルトガルをまとめるとするならば鮮やかな色に彩られてで街並みが綺麗だしでもその中でもグラフィティという反社会的なアートも共存するという何かキャリーパムパムの世界観にラッパーが入り込んだようなそんな国だと。 私はポルトガルを感じましたということで「ユーラシア日記ポルトガル編」は以上ですもしこの動画楽しいなと思ったら高評価そしてチャンネル登録忘れずによろしくお願いします次回はスペインマドリードですまた明日どんな街を見ることができるのでしょうか引き続きご覧ください、はい、私たちは今から寝台に乗ってスペインに向かいたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ更新